元と勝ちの総取りカゲトラで会場の皆さんと一緒に盛り上がっていきたいと思います見ての通り非常に人数の少ないチームです皆さんの力がとっても必要になりますどうかどうかサビの振りだけでも一緒に踊っていただきたいです